今日はクラウンのパノラミックビューモニターのご紹介をします。以前ボクシーの方でパノラミックビューモニターをご紹介したんですけども、結構な好評だったので、今回はクラウンでもう一度ご紹介をしていきたいと思います。クラウンの方もちゃんとビューボタンというのはこのように付いておりまして、これ今止まっている時なんですけれども、ノアボクシーと同様で 周囲の状況というものをこのような形で映し出すことができる機能というものがついておりますまあこういった形で周囲の状況を映し出して確認をすることができるとでこちら押していただきますと新着ニュースがありますタッチすることで詳細を確認できます少しこうビューが変わるような形で周囲の状況を 確認することができると。こんな感じです。で、こちらが車内の方ですね。先ほどご紹介した通りです。まあ、押すと、車内か外かということで、確認ができるようになっているということになりますで。こちらの方なんですけども、設定がいくつかできるようになっていて、ここなんですけど、 のように、クリアランスソナー検知開始距離を切り替えますということで、これ前回ご紹介しなかったんですけれども、ノアボクシーでももちろんついています。で通常ですとこう標準になってて、まあ、近いという設定、前後なんですけど、することももちろん可能になっておりますので、 クリアナスソナーが早く効きすぎてるといった状態であったりとか少しこうマージンが取りすぎだよねっていうような方もいらっしゃると思うのでまあそういった場合はまあこちらを押していただくということで調整ができるということになりますでこれ今止まってる状態なんですけれども今度はドライブに入れた時また機能が変わりますんでそちらをご紹介していきたいと思います でもちろんなんですけども、ベルトはしないといけないので、まあ、一度ベルトをしますで。ベルトをした状態でドライブに入れます。そうしますと、こういう形になります。これももうノアボクシーと同じ機能になっておりますで。上から見たこのバードビューの画面というものが非常に役に立つ、有効的であるというお話も以前したんですけれども、ボクシーの時にお話ししてなかったんですが、こちらこう、 ここに押していただくと拡大ができるようになっていますこういう感じでちょっと小さいと見にくいよねっていった場合にこう拡大するということができるでノアボクシーの場合ですとこっち押すとここが1画面になるんですけどクラウンの場合だとここのボタンをここのパネルをタッチしても一画面にならないっていうのがあるようですそれがちょっと違うところかもしれないですね 少し出てみようと思うんですけどこういった時に例えば出会い頭の時に出にくいところがあったりすると思うんですけどそういった時にこの画面というのがすごく役に立ちます。これかなり広角になっていて180度ぐらいの広角レンズだったと思うんですけれどももう人間がこのフロントガラスもしくはこの辺に ミニバンですと三角窓があったりするわけなんですけれども、いちいち前に反り出して確認する必要というのがもうないということです。もうこの辺までしっかりと見えるので、もうここで確認するということができるということで、すごく便利な機能になっています。でこちら、切り替えていただくと、これもバードビューでこ斜めから見た状況での状況になります。で、これを押しても特に何も出ないですね。 もう一度ここを押していただくとまた戻ると、まあ、いうことになります。で、これ、これなんですけれども、これ自体はこうステアリングをこう切ったときに、車の軌跡ですね、を表示してくれるようになっております。で、これはまあ車が動いたときに、例えば交差点とかで、オートで表示してくれるんですけれども、まあ、オートで表示してくれない、したくないといった場合は、もうこれを。 こん な, な状態にすればいいしやはり少し不安だよねっていった場合こういったパナナミックビューモニターを一度表示させたいといった場合はここをオート使うといった使い方になってくるかと思いますここのところなんですけれどもおそらく GPS で検知ができるようなシステムになってるんじゃないかと思うんですけれどもそれがこのクラウのパナナミックビューモニターっていうのはちょっとこうついてなさそうな感じがあるかもしれないです はい、それが、ここにちょっとついてないので、というのがあります。あと、今度はまあバックの時ですね。で、バックにすると、まあ、こんな感じで、ガイドラインがまついていると。で、すごく便利なところというのは、こちらです。このバードビューもそうなんですけれども、こう拡大ができるというところですね。そこがすごく便利なところだったりします。 グラウンの場合ですとバックの場合もこういう感じでこの視野角が少し変わるっていうところですね、まあ、こちらでもいいと思うんですけども視野角が少し変わるように作られているといった形になりますこの形ですね 非常に便利でしてちゃんと声も出てきてくれますしアナウンスしてくれるの で, で音もしっかりと出してくれるので、まあ、特にこうミスるということも非常に少ないですし万が一ミ ス, ミスったとしてもブレーキをかけてくれるので非常に安心できる機能となっているでここのところにこうですね表示もしっかりとついていまして今後ろに障害物が まあ、この辺今近いところにありますよっていうところもしっかりと見れるようになっているとまあいうことになりますので非常に便利な機能がついているとまあいうことになります C のパノラミックビューモニターとは少し仕様が異なるものかなと思いますおそらくクラウンのパノラミックビューモニターなんですけれどもちょっとこう簡素化された仕様のものになっているんだろうと思いますはいはいこんな感じでまたドライブにすると前の画面に戻る ただし、ここを押しても特に拡大されるということはないということですね。こんな感じです。はい。ということで、簡単ではあるんですけれども、今日はこちらのクラウンのクロスオーバーのパノラミックビューモニターの機能についてご紹介いたしました。ノアワクシーの方もパノラミックビューモニターの 機能についての紹介もしておりますので、そちらの方もぜひ比較してご覧いただけますと参考になるかと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。